打艦の本数を再度確認平成29年9月に採択された国連安保理決議第2375号においては国連加盟国が北朝鮮籍船舶との間での洋上での物資の積み替え いわゆる背取りを容易にしまた関与することを禁止しています自衛隊は平素実施している警戒監視活動の一環としてこうした国連安保理決議違反が疑われる船舶についての情報収集を行っています自衛隊では平成30年1月から7月までの間に国連安保理決議違反であるいわゆる背取りが強く疑われる10回の事案を公表しました なお、日米両政府間では北朝鮮が国連安保理決議で定められた年間の上限を超えた石油製製品の輸入を行っているとの認識で一致しています。 これは6月22日の朝に北朝鮮船隻タンカーユピョン5号と船績不明の小型船舶が東シナ海の公海上上海の南南東約450キロメートルの沖合で横付けしていることを海上自衛隊第一海上補給隊所属の補給艦ハマナが確認したものです。 距離タイム現在カン側を撮影中。はい。もう今ブランド入ってます、はい。映りました。はいまた このように、国連安保理決議違反が強く疑われる行為を確認した場合には、政府として、国連安保理北朝鮮制裁委員会への通報や、関係国への関心表明を行っています。今後とも、防衛省自衛隊は、関係国と緊密に協力しながら、国連安保理決議の実効性を確保するため、取り組んでいきます。